行ってるけどハニ来た の, ハニ来たのでやんん<笑>あらららら全部取りたいか勝ち強いですねお嬢さん、さすが。 と回るんだ<笑>リアンちゃん助けてお二に助けを求める。 おはよう。 からかど う, したどうしたのそいい感じ。 きっくりとこうやってこうやっきっくりとこうやって走 っ, っていったら、これ、ひなたにっていうか、なんか揺れてることになんか、<笑>なんかって<笑>あっ<笑>た。 じゃああなんか長んななんか変なことないで<笑>す どこ行ってるの？ど う, うの？あ、そうなん。男の人か。あ、そうか。そうかそうか男の人やったか。あ、鳥も来たの。 Huh? いなあこ、まあ<笑>の顔足開けすぎやし。 入、まあ、ってきた入っていいやろ お家が入りたい。簡単しちゃうしな。ピンポーン。ピンポーン。ピンポンいますか。